でコカコーラの代わりに牛乳に入れてえだいぶ前のことなんですけどコカコーラに牛乳を入れるとコーラが透明になるという話がありましたそれを検証したいと思いますまずコーラですねもうすでに注いでおいたのがあるんですけども。 比較のために少し多めに使います。後でね、あの色を確認したいということにありまして、こちらも牛乳ですね。もうすでに、えー、取っておいたんですけども、でこちらにコーラを小さい器に入れます。そして牛乳ですね。牛乳を注ぐんですけども、ちょっと注ぐと。 ちょっと注ぐとこんな感じですねコーヒー牛乳っぽいって言いますかちょっとかき混ぜるともうすでにあの成分が分離してきたような感じがしますもうだいぶですね牛乳の成分が まあ、牛乳の、まあ、主にカゼインっていうタンパク質ですねミセルコロイドとして安定してるんですけどそれがコーラの成分の何らかの成分の作用でコロイドが安定を失っていわゆる塩石ですね固まって沈降が始まってると思いますもう上澄みの方が透明になってきてるのが分かるかと思いますもう少しこのままで様子見たいと思います はい、だいぶ上澄みが透明になっているのが分かるようになってきましたあのコーラがなんでこんなふうになっちゃうかって話なんですけど、えっと、コーラにはですねもともとあのあの酸味料ですね有機酸クエン酸等が加えられていてそのクエン酸と牛乳との関係ですね牛乳はよくあのレモン汁を絞って 塩石を刺してて固まらして地作りの実験なんかもよくされるんですけどそれと同じ理屈ですねまあコーラに牛乳を入れたらコーラに含まれてたクエン酸の作用で牛乳の中でですね安定して存在していたカゼインのミセルコロイドが凝集して、まあ、沈降していくと縁石という現象が起こったというふうに考えられますで上背免疫は何で透明になるかっていう話なんですけども このコーラのこの茶色の成分はおそらくはカラメルの色だと思われるのでじゃそのコーラを入れずにですねカラメルを単独で作ってはいこちらですねそのカラメル牛乳を作ってコーラの代わりにクエン酸を入れてその茶色い成分が抜けるかどうかも合わせて実験してみたいと思います。 今, 今えザラメですねザラメの砂糖を加熱してえカラメル化させていますこちらに先にですね牛乳を入れておいてそこにカラメルを注ぎたいと思います かなり茶色くなっちゃいましたコーカーコーラの茶色い成分がこのカラメルだというふうに考えてコーカーコーラの代わりに牛乳に入れてカラメル牛乳を作りますちょっとだけ茶色っぽくなりましたこれにやはりコーラに含まれているクエン酸の代わりにですね 直接クエン酸の粉末を加えていますこの茶色い成分が抜けるかどうかですねはいもう牛乳が固まっていわゆるゲル化が起こってる様子が分かりますゲル化が起こってる感じがしますねアバウトな実験でちょっとわかりにくいんですけども、えー こちらのカラメル色の牛乳の色がまあ抜けて透明の上澄みが出てくるかなっていう実験なんですけどもまあおそらくはカラメル色素も一緒にですねカゼインの凝縮した部分に吸着されて下の方に沈降してって上澄みが透明になっていくのじゃないかなというふうに思われます。 だいぶあの透明層が見えるんですけども、まあ、コーラに牛乳を加えるとコーラが透明になるって話なんですけどもここの層を見てもらうと分かる通り完全に透明になってるかっていうと若干茶色っぽくなっているので水溶性の物質であるカラメルが多少はこう残っているということがわかりますねこちらですけども そんなはっきりあの見えないんですけどちょっと加えたカラメル成分が少なかったのかもしれませんけれどもおそらくはそういった理由でカラメル成分も一緒にカゼインの表面に吸着されて下の方に沈降していくんじゃないかなっていうふうに考えています。